どうも、コシです。今回は私が語学学校に通っていた頃にですね一度だけ旅行に行ったことがあるんです誰と行ったのかというとコロンビアの友人とブラジルの友人と私で一緒に行ったんですがその日の夜に宗教に関してちょっと揉める話があったんです 私たちはトロントから約車で8時間か、まあ、7時間ぐらいのモントリオールケベックっていうエリアに一緒に行ったんですでいろんなスライダーに乗ったり記念博物館に行ったり歴史ある建物を行ったりですねいろんなところを一緒に回って旅行を楽しんだんですけどその一緒についてってた一人にですねジュリアンっていう子がいたんです 彼はですねもう30歳以上で私よりも10個以上年が上なんですけど彼はカトリックでしたその旅行中もですねカトリックの一緒に崇拝の仕方とかなんでこういうことしてるのっていういろんな話をして彼はかなり知識深い人間だったんですただ、もちろん私もですねジュリアンも英語がそこまでまだ得意ではありません十分にコミュニケーションが取れるほどの英語力ってなかったんですねそして 最も重要なことにその日はクリスマスだったんです私たちを乗せた観光バスが宿泊先に着く頃には外はもう真っ暗になってましたその道中で確かにバスのアナウンサーがですね食べ物を欲しい方はお腹が空きそうな方はブラブラブラって何か言ってるのには気づいたんですねただ私たちは全員それを聞き取ることができなかったんです そしてホテルに着いてお腹が空いたねちょっと買い物にでも行こうかって言って男3人で外に行ったんですけどここが海外クリスマスは全部お店が閉まってるんですね結局私たちは30分ぐらい歩き続けて小さなコンビニエントでお酒とちょっとしたファストフードみたいなものを買ってホテルに帰ることができましたジュリアンともう一人のブラジルと私の3人で 一つの部屋にに泊まることになったんですねもうすでにバスの中ではいろんなトピックスについて話をしたんですけども私がベッドの中で休憩してチクチクチクチクって言ってる売ってる間にですね合間合間でジュリアンは私に質問を投げかけてくれましたもうあなんていい人なんだろう私が一人でこう疎外感あのアジア人は私一人だったので疎外感を感じないように質問をしてくれるのかなまたは英語のこう成長に非常に熱心な方なんだろうなって思いながら あいづちでこ う, うんうんみたいな感じをずっとこう返していたんですそうするとジュリアンは私に向かってこう言いました Do you hear me? それを聞いた私はあこれはちょっとただとではないぞと思ったので携帯をベッドに置いてですね完全に意識をジュリアンたちの方向に向けて話に加わることにしましたそこで始まったのが 宗教教のの話だったんでですすその日ははクリスマスジュリアンはキリスススマジュアンキト教です彼らにとってクリスマスがどういうものなのか私は十分に知らなかったんですが彼らはこの日をどういう意味で私たちが捉えているのかに関して説明をしてくれたんですそして彼はこうも言いました「日本人には宗教を持つ人が少ない」と聞くが「講師、君の宗教は何だい?」皆さんなら この質問にどう答えますか 私はその質問に対してブッチストなんだけどブッチストじゃないみたいなよくわからない回答しかできなかったんですねなぜかというと私が仏教って答えてしまうとですね仏教に対して説明をしなきゃいけなくなった場合に何にも私説明ができないんですだからそういうへんてこな回答をしたんですねそうすると対立軸的にはですね無宗教の私と宗教を持つ彼らの構図が出来上がったんです 私の答えを聞いたジュリアンは。 キリスト教についてこう教えてくれたんですこのクリスマスの日はですね通常家族と一緒に幸せな時間を過ごす日であってそのクリスマスの日に別々にされているのはものすごく寂しいことであるとまあだからずっとあのブラジルとジュリアンは一緒に話をしてたんだと思うんですけどもそこでたった一人でベッドで携帯をいじくっているのは寂しすぎるだから一緒にこの会話このパーティーに 加わっっっててくれないかっていうそういかうううそ打診だったんですねジュリアンマジで優しい」って思った私はですねパーティーに一緒に加わったんですそして宗教の話はさらに発展していきました私は宗教を持つことが息苦しくないのかと窮屈ではないのかっていう質問をしたんですジュリアンは「イージー」と答えました 話を聞くうちにだんだんと理解できたんですけど宗教っていうのは生まれてからその人間の根本の考えを司るアイディアですよねなので通常人間がものを選択していく結婚相手を選ぶだったり食べ物を選ぶだったり人生の進路を選ぶっていう時にですねこの指針があった方が無限の中から選べというよりは楽だと。 いうのが宗教の利点だそうですということで今回は宗教に関するお話でした実際私も旅行に行ってみてですねなんで彼らがここまでこれにこだわるのかということに関して多く学ぶことができました確かに自由というのは苦痛も伴います、Why? 選択肢が多いというのは選択をするのが大変だということも非常に勉強になりましたもし皆さんも勉強になったなとちょっとでも思う よろしくお願いします。